な腹筋やってみるけど下腹にはどうしても力入らないよっていう方にオススメな内容です今回のメニューはお腹をへこませる意識骨盤を立てる意識骨盤底筋に力を入れてお尻を締める意識体をまっすぐ整える意識が身についてきます寝たまま簡単にできますんで一緒に練習しましょう今回のメニューを日々行っていくことで「胃下水」「内臓下水」 本ボレや ED 改善にもつながってきます反り腰も解消できて体のラインが整ってきますんで一緒にやってみましょう、はい、寝たままスマホ見ながらできますんでまずは両足曲げた状態でキープです足を抱えられる人を抱えてくださいこのままで腰の筋肉を伸ばしていきましょうちょっと腰の筋肉硬いよっていう人はねちょっと足をね 揺らしてみると腰の力が抜けますんで、えー、リラックスして腰伸ばしていきましょう見ながらできますけど経済顔にっとさないように、ね、気をつけてください今度はこのままで足を交互に伸ばしていきましょう 足を伸ばしすぎると腰に隙間があくと思うので腰の隙間が空かないように意識して隙間が空く手前で足を戻しましょうドローインというね体の姿勢を保つ骨盤を起こすね基本を体に身につけましょうと腰床につけるものですはい このままで今度は両足ちょっと重たくなるんで両足を伸ばして腰浮く手前で帰ります腰がくとね意味がないんで腰が浮く手前でね足を戻してください足戻したら腰ゆかつけてまたゆっくり腰が離れないところで帰ってきます だから使う感覚身につきますからね。Okay. 今度は足を伸ばして、腰を引く手前で。左右に振ります。腰を左右に床をつける感じです。腰動かない人はね、足を少し伸ばしてもいいです。 これだけで腰たまら結構効きますよね。腰浮かすける意識がねすごく大事ですからねあ。効きますね。オッケー。今度はね、足をちょっと伸ばして、すぐ戻しましょう。片足残したままで腰浮かつけたままで足を伸ばしたら。 下腹の、ね、筋肉がが引っ張られれる感じがあればバッチしい で, すよオッケーで今度は足をねちょっと伸ばしてここで。 パタパタパタと膝から下を振る感じ。パタパタパタと振りましょう。腰が浮く場合はね、もう少し膝を手前にしてください。下腹の筋肉がつけばね、使ってる感じが分かってきますから。分かりにくい人はね、ちょっと下腹触ってみてください。 聞いてきてますよ。オッケー、今度このままね、ゆっくり足を下ろしたら、戻しましょう。足を抱えたら腰をつけて、腰ついたままをできるだけキープして。足の力はできるだけ抜いてください。足を重く感じた方がね、腹筋効いてますからね。 ちょょっっと今度は膝パカて開きままましょう。このまま足をねだらんとしてこれでキープだらんとしてちょっと股関節がね疲れるよって人はちょっとこうやって膝ざプルプルしてください足だらんとしてキープです 今度はね。膝を m 字にして内側に足を倒しましょう。倒さない方の足は固定したものです。今はね股関節が前作開いたばっかりなんで、今度は内側にね。動かしていきましょう。